ここれより会議を開きまますすの際お分かりいたします山本太郎君から来たる十八日から九日間、アントニ猪木君から来たる十八日から九日間、それぞれ海外渡航のため、成果の申し出がございました。いずれも強化することにご意ございませんか。ご意ないと認めます。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 環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結について承認を求めるの件、いずれも衆議院総府、以上、両県を一括して議題といたします。ままず委委員員長長の報告を求めます外交防衛委員長三宅慎吾君 ただいま議題となりました条約2件について、外交防衛委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。まず、視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約は、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限、および例外、 利用しやすすいい様式の生物のの物国境を超えるる交換等について定めるものです次に、船舶再資源化香港条約、いわゆる湿布リサイクル条約は、船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のため、船舶における有害物質を含む装置等の設置、および使用の禁止、または制限、締約国によって許可を与えられる船舶の再資源化施設の要件等について定めるものです。 委員会においては、両県を一括して議題とし、マラケシ条約については、条約締結を契機とした視覚障害者等が著作物を利用しやすい環境の整備、国立国会図書館と他の図書館との連携の強化、米国等への条約締結の働きかけ、またシップ、湿布リサイクル条約については、条約作成過程における我が国の貢献、船舶の解体が途上国に集中する理由と、 条約に期待される効果等について質疑を行いましたその詳細は会議録によってご承知願います質疑を終え順次採決の結果両権はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました以上ご報告申し上げます これより両権の賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票終了いたします。これにて投票終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数165、賛成165、反対で よって、両県は前回一兆持って承認することに決しました。本日はこれにて参加いたします。